文字ですす海バックにコンサルの動画いきますえっと独立開業初期の人が投資できるものについて話をしようと思うんですけどあの開業当初の人が投資できるものはあの時間だけなんですねだからこれたまにこう週末開業から本開業に移行する時に、えーまあ、要は本開業する前に今の染めてる、えー、例えば整骨院とか病院でやった後にこうに、ね、チラシ巻いたりとか営業してたりとかしてて。 でそれでも大体ね、新規の数が10とか20とか、来た、したタイミングになったら、もうスパッと、ね、やめないといけないんですよ、本会業の、本会業、あのー、というか、今勤めてる病院を、なん で, でかって言ったら、あのいいとこ取りだけは絶対、独立かけてできなくて、特にスタートアップの一番最初のゼロの時っていうのは、あのロケットの打ち上げみたいな感じの時なんで、こう大量にこう時間を投資して、ブワーってこう、ね、ロケットにエンジン注がないといけないんだけど、 でまあ、よくあるのが、この週末でなんかやってるところも両立させつつ、でなおかつ、えーまあ、病院もやって、週末開業もうまくやってっていうことはもう不可能だと思いますね、だからどっかのタイミングで、あこれもう終わらせられるのは自分だけなんで、要はあのー、なんていうんですかね、まあ、あと3ヶ月経ったらもう病院やめようとかって決めてやらないとこれいつまでたってもじゃあ成功しない。 で一番もったいないのが、もうマーケットからイエスが来てるのに、あの自分が時間をコミットメントしない姿勢で、あの、成果が出ない人っていうのも実はいます。えー、要は、1日に4人しか患者見れなくて、で、それで営業終わった後の7時から10時までの間だけ見ますって言われても、まあ、それじゃ20日やったとしても、4×20 日で80回しか成立できないんですよね。で、その、生態とかでほんまに成功しようと思ったら、 200回とかっていうふうな施術できる枠をまず根本的に確保しておかないと、あのそもそもがうまくいかないというふうな、そういうルールがあるわけなんです。なんで、もう一回、こう前提条件を、話を元に戻すんですけど、中途半端にいいとこ取りで独立会合を施行するというのは絶対不可能なんで、なんでどうするかっていったら、大量に時間を投資するっていうことをやっていただきたいなと思っております。はい でえーまあ、大量に時間を投資するということなしにうまくいかない逆に大量に投資する今回をコミットメントするっていうのを1年間やってたらだいたい8割9割の人が月収100万達成しますねはい、まあ、年商にしたらまあそうだなどれぐらいいくんかな、まあ、400から1200ぐらいまでいくんじゃないですかねっていうところはやっぱりデータとしても我々コンサルティングの中で培ってきた結果があるんでだから 話を何回も元に戻していきますけど、開業で成功したかったら、えーまあ、絶対に時間を投資してくれとか、時間を投資しないと何も実は始まらないんでということを参考にしていただければいいんじゃないかなと思ってます、はいえー。というわけで今日は、あるプライベートビーチからお送りさせていただきましたが、はいえー、皆さん、家事、えー、子供の面倒。 で、本家のやる前の病院の中でいろいろやって、で、それで空いた時間を始末会議やる。これ不可能なんで。<笑>一個に、本家一本になるのに、3ヶ月間だけ準備期間でそうやってダブってるっていうのはわかるけど、まあ、それいつかのタイミングでやめないと絶対に、まあ、花は咲かないんですよっていうのを知っておいていただいて、開業に挑んでいただくのが、あのー、うまくいくやり方なんで、決めれるのは事務だけなんで参考にしてください。じゃあ、よかったらいいねとチャンネル登録してください。下のリンクに。 無料でダウンロードできるようがあるので、最後に撮っちゃうて、いろいろります。